皆さん、こんにちは。評論家の小木上知紀です。今日はメディアリテラシーについて話していきたいと思うんですけれども、あの、この話をする理由はですね、メディア論とかメディアリテラシーについて、結構誤解が広がってるなって感じたんですね。コロナでみんな忘れたと思うんですけれども、あの、今年2020年の2月頃に、あの、Twitter Japan が JC 日本青年会議所とコラボをして、 これからメディアアリテラシーについいいててて啓発ををししくよっていうアナウンスをしたんで、すねでそのアナウンスをした後、いろいろ問題のある投稿なんかをね、そのアカウントがこうリツイートしていくものだから、あの、しょっぱなから大動きするっていう、結構なそのセンセーショナルな出来事があったんですよ。で、その出来事のおかしさみたいなものを今回はその指摘したいのではなくて、その時に使われていたメディアリテラシーっていう言葉の使われ方、その使われ方が、 よくある誤解だなっていうふうに感じたので、ちょっとそれを題材にメディアリテラシーについて考えてみたいんです。で、Twitter Japan が、その、日本青年会議所とコラボするときに、メディアリテラシーについてこう書いていたんですね。日本青年会議所のメディアリテラシー確立委員会が、 これから毎週、リテラシーの理解や、モラルを高めるのに役立つ情報をツイートしていきます、というふうに書いていたんです。ここで、モラルっていうことと、それからリテラシーっていうものを向上させるんだ、っていうことが書かれてるんですね。ここが問題点のその1なんです。リテラシーというのは、どういったものなのかというと、 あくまで読み解く能力というような意味です。識字能力、読み解く能力という意味でしかありません。それは何を読み解くのかというと、メディアリテラシーという言葉がついていることからわかるように、メディアの特性を読み解く能力なんです。メディアそのものが持っている特性や特徴、ある種の癖のようなものを理解をして、その上でメディアと付き合いましょうというものなんですね。で、このメディアリテラシーがあれば、 では、具体的な何か事実の間違いを見抜くことができるかとか、そうしたようなものでは全くない。ましてや、特定のモラルを身につけられるかどうかということとも、これは関係のない議論なんです。一般的にメディアリテラシーを身につけましょうというときは、誰かをネットで悪口言わないようにしましょうとか、そうしたような文脈でリテラシー大事だよということが言われたりするんですね。でもこれはリテラシーの議論ではありません。これらはマナーの議論です。そして、モラルの議論です。 リテラシーを身につけたからといって、マナーやモラルが身につくわけでは当然ないんですね。というのは、メディアの特性を知り、またメディアを使いこなし、その上でプロパガンダを行ったりする、あるいは人に対して嫌がらせをしたり、犯罪をするということも可能になるんです。リテラシーというのはモラルの問題とは全く別で、あくまでリテラシーというのは、メディアそのものの特性を理解させるためのまあ、技法、あるいは思考法だということが忘れられてしまっている、あるいは理解されていないというところが多々あるんですね。 もう一つ気になるのが、今回のそのコラボについてプレスリリースを出したときに、プレスリリースの中の文章でこういった文章があったんです。今回のような情報発信をするのはなぜかというと、多量の情報群を正確に読み解く力、情報の真偽を見抜く力、こういった能力の向上を図るということが書かれているんですね。ただ、メディア論の立場から言うと、メディアリテラシーを身につけても、情報の真偽は見極められません。 なぜなのか先に言ったように、メディアの特徴というものを理解するというのがメディアリテラシーなけです。例えば、テレビを多くの人たちが見ると、人々はどう反応するのかあるいは、ツイッターで書き込むのと、フェイスブックで書き込むので、人の書き込み行動や読み解き行動はどう変化するのかあるいは、メディアはどのように歩んできて、その歩みとともに社会がどう変化してきたのか こういったようなことを読み解くのがメディア論なんですね、うん。そしてメディアリテラシーというのは、そうしたメディアの特徴を知った上で、市民生活をより適切に生きていきましょうというような大雑把な括りの言葉なんです、うんうんうん。で、メディアリテラシーをじゃあ身につければ、何かの審議を身につけられるかというと、全くそうではないんですね。それこそ、日本青年会議所が以前、右翼君というアカウントを作って、憲法改正の議論を、まあ、刺激すると、 いうような体で運用していたことが発覚をしてまあ、炎上したということもあったりしましたで、うん、あれはじゃあメディアリテラシーがなかったからそうなったのかというとそうで、ん、はないと思いますあれは政治リテラシーがないからですね、うん 政治的な市民の人々のそれぞれの選択をあまりに軽視し続けていた。あるいは自分たちの正体を明かさずに様々な情報を発信することでどんな反発が来るのかということを理解していなかった。あれはツイッターをうまく使いこなせなかったからとかメディアの特性について知らなかったからではありません。むしろツイッターを匿名で運用するという意味では技術的にはそのノウハウというものを理解していた。ただしそれ以外の問題がたくさんあったというような事例なんです。 例えばメディアリティレシーが身についている人、例えばそのプログラマーの人は技術的操作の面ではネットなど、あるいはパソコンなどを使いこなすことはできるでしょう。でもこの技術的な能力と、それから社会的な能力というのは全く別です。ある若者の話を考えてみましょう。その若者はインスタグラムやツイッター、あるいは写真の画像、編集、動画の編集、もお手のもの。そうしたようなものを使いこなして、いくらでも世の中に発信することができる。 でも、そうした発信内容り例えば政治的に非常に繊細なテーマが含まれていて、そのことによって炎上してしまう。こういったことはあるんですね。で、これは若者はすごくメディアリテラシーが高かった。そして非常に使いこなしている。そして人々の反応や空気感について理解することもたけていた。でも、例えば政治的な歴史であるとか、その背景について理解しなければ、時にはそうしたテーマを踏み抜くことはだってあり得るわけです。 つまり私たちはメディアリテラシーだけではいろいろなトラブルを回避することもできませんしいろいろな物事を読み解くこともできないわけです。例えば歴史問題。ネットで検索をすることが長けている人が歴史問題の事実というものを見抜くことができるか。あるいはコロナ情勢の状況でもそうですね。こういった感染症が拡大している中でメディアリテラシーが高い人は医療情報の真偽を見抜くことができるでしょうか。これが効く、これが効かない。コロナはこういった病気だ。いやいや、そうではない。 そうしたものをメディアリテラシーだけで読み解くことができるか、そうじゃないんです。あくまでメディアリテラシーは、メディアについての癖を読み解くもの。一方で、それ以外に政治リテラシー、歴史リテラシー、あるいは医療リテラシー、法律リテラシー、いろいろなものがなければ、真偽というのを読み解けません。メディアリテラシーを過信すると、メディアについての何か特徴を一生懸命学べば、より真実の深みにたどり着くことができる。 あるいは検索とか、そうしたものが得意だったら、より適切な情報にリーチすることができる。かのような幻想を、メディアリテラシーという言葉の今の反乱が生み出してしまっているわけですね。また、メディアリテラシーという言葉を使って、マスメディアを批判して、そのマスメディアを疑っている自分たちはリテラシーが高い。というような格好で、自分たちの能力を過信してしまう人たちもいるわけです。 でそうすると、ネット上でなんとなく広がっている歴史観や政治観というものを鵜呑みにしてしまって、だけど自分はあいつらよりメディアを真に受けているやつよりは賢いんだというふうに誤認してしまうと。そうしたことによって実際はメディアの特性というものにずっぽりとこうハマってしまう。メディアの特性に飲み込まれてしまうということも起こり得るわけなんですね。メディアリテラシーを身につけましょうというのは、一見するととても 真っ当なメッセージのように見えます。そしてメディアリテラシーを身につけること、そのこと自体はメディア論の立場からも推奨されます。ただ、そのメディアリテラシーを身につけるということがあたかもいろんな事実を見極めることのできるとても賢い市民を生むかのような議論に直結してしまっている。そうしたことが実はメディア批判を通じて自分はエリートなんだっていうような誤解を招いてしまったり、あるいはメディアリテラシーを身につければ多くの人たちがあるモラルを身につけるかのような 現説が広がってしまっている。こうしたようなその誤解が今広がってしまっているので、改めてメディアリテラシーというのは、あくまでメディアの特性を知るものであって、それを知ることによる限界というのはある。限界はあるけれども、しかしメディアの特性を知ることの有用性はある。そうしたようなものだというふうに理解していただきたいなと思います。この動画では、これからしばらくシリーズで、メディアリテラシーやメディア論のポイントについて語っていきたいと思います。これからも見てください。小木栄一樹でした。